彼岸花が咲き乱れる野原の上空を、赤トンボが舞い飛ぶ秋の壁面飾りです。背景は水溶き絵の具とスポンジを使って描きます。トレイに絵の具を出したら、水で溶いてスポンジに含ませます。まず黄色を全体に伸ばしたら、乾く前に赤い色を筋状に重ねます。 ティッシュで絵の具を吸い取り雲のような濃淡をつけます乾いたら赤と緑の絵の具を混ぜて山を描きます手で破った細長い紙2枚に緑色の絵の具を塗ります山が乾いたらスポンジに緑色の絵の具をつけて草を描きますこれで完全に乾かします ヒガンバナの立体感を生かした飾り方をしたいので、ダンボールを使います。穴の大きいダンボールを細長く切ります。ダンボールの幅は、細い方は手でちぎった紙より少し狭めにします。太い方は、それより2、3センチ幅を広くします。ヒガンバナを飾るときは、このダンボールの穴を鉛筆などで広げ、 茎を差し込みますまず広い方の段ボールをボンドでしっかり貼ります次に段ボールの上の端が見えなくなるように緑色に塗った紙を貼ります上から幅の狭い段ボールを貼り段ボールが隠れるように緑色の紙を貼ります緑の紙が立体的に重なった状態になります 背景ができたら、赤トンボの配置を決めます。配置が決まったら、ボンドなどで貼ります。その手前に、彼岸花を飾ります。段ボールの穴を鉛筆などで広げ、彼岸花の茎を差し込みます。茎が長すぎるときは、ハサミで切り取ります。 この時、斜めに切ると差し込みやすくなります。赤いヒガンバナを飾るとこんな感じになりました。間に白いヒガンバナを足すと雰囲気が変わります。花や赤トンボの作り方は別の動画がありますので、そちらをご覧ください。赤トンボは台紙からはみ出すように貼ると広がりが出ます。 壁面に合わせて赤とんぼの配置や彼岸花の数などを工夫して飾ってみてください。